左ククリックダブルクリック。ね、We find a fort.Enemy f o r t 見つけた。?You find?You find?Please attack!One attack!One a t t a c k o k a n d o k、okay. o、okay. h a j っ k o o r a t a た, 見えた Okay. ありがとうああはい、あやべえ、こっちも。 こっちも や, れたやられてるな、うん、あの死んだ人は自分死んだ人から、うん、死んだ人は自分の陣地に戻って何 こ, っちこれはでも死にますこいつ強いあこれ相手するからあの大砲ねえ大砲ねオッケー。えねねここ一人だけ今敵 うん、敵は一人です大砲が攻撃されてるっちゃうん相手してる私大砲あと弾1個しかないんだけど大砲壊されました、ね、オッケーこっち後ろから俺も撃ってるから離れたとこが私ちょっと近場だねかな こいつ勝てえな、えー、あ、もう。あー ああ向こうの方が優勢です。お前やなよし。ちょっとあかん。よしこっちも逮捕で。うん。もう私逮捕終わったからもう。え、終わった玉がないっていうこと、うん？どこや。あもういました、ね。あもう閉まった。あいいよあるある。これに入れて。ちょっとちょっと待って。うん。私逆に相手。するあもうだ出しといて、ね、逮捕。うん。出してる。うん、え力のこと？ 行った行った誰か死んだ人は自分の陣地に戻ってあげて戻ってます、3人ぐらいいます、ホーフが あ、えー、っていういか向こう大砲使ってないです4人で。 4人がかりで倒してます戻る 俺, 俺も 戻, る戻るか、わざとちょっと死に戻りするわ、うん、ごめんさすがにこっちは相手無理だと思います、4人もいるいい了解、了解、戻りますすぐに死ぬやばい、耐久度 10% もう一瞬で打ち取られる。台本使っとるな。台本壊した。台本壊した。1個壊したけど。 マリさんも打ち取られそう<笑> 2対1だし<笑>あ一瞬や。 ああ、あ強いなあもうやられます。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あーあーあー、 マイー あ, ーなかにあの防衛が一人でできるっていうのはもうちょっと厳しい な, なこっちも6割ぐらいは削れてたよね6割ぐらいは削れてましたけどあれ一人ですげえな逮捕おりに行くん台本壊されたの、うん 強いななんかバツって書いてあったよ台二発しか当てれんかったな、はい、うわ、ん、ぁ、この人一人が最後まででも惜しかったよほんの惜しかったと思うこのパゲって人かな<笑>うん、パゲさんパゲさん強かったねー強かったーごめんなさい、あのー あの負けたんですけども。ね面白かった、バケさん、いい勝負した。<笑><笑>お互いちょっとガ ッ, ガッツみたいな。ア<笑>イスガッツ。あ、そうか、カシオやキキは死んでもこっちに戻ってきてたんだ。そうそうそうそうパケの方に。あ、聞けばよ、ね。あ、そうか。